それで気がついたら家にいたんだそんなことありえないねえそれって一夜君自身はみゆみちゃんにとって死んじゃったのと同じううん思い出にすら残らないなんてそんなの死んじゃうのよりもずっとつらすぎるよそれでか でもあの時、三人で行った時には、俺はそんなの見てないぞそれにみゆみだけがあの世界に行って選んだんだと思う。俺も子猫の時は見てなかったから。ねえ、一夜。それが本当だったとして、このままでいいのいいわけねえよあいつが、いつか他の誰かを好きになって、 幸せになって。でも俺はあいつの思い出にも存在できなくて。ただ見てることしかできなくて。そんな、そんなのいいわけねえじゃねえかでも、それでも俺は、生きていて欲しかったんだいつきっと、みゆみは望まなかっただろうさ。 でも俺は、俺のわがままであいつを生かしたんだ。どんな状態でも、生きていてほしいって願ったんだ。一夜、ごめん。いや。こっちこそごめん。完全に八つ当たりだった。<笑>とりあえずそろそろ行くわ。朝のホームルームの準備しないと。学級委員長の仕事。 だからな一夜君一夜お前お前だったら諦められたかくそ俺はこの時神様に見せられた未来の話をクゼにしなかったんだ。 つきみ梅肉バーガーのセットが一つ焼きパインバーガーのセットがお二つですね飲み物はオレンジとレモネード紅茶でよろしいですかありがとうございましたごゆっくりどうぞ私の梅肉バーガーはうーんとあ、これだね朝の話なんだけどクゼさ あんたってもしかしてみうみのこと。あ, あ、ずっと片思いだけどな。そうだったんだ。まあなんとなくそんな気はしてたけど。気づいてたのかよ。まあ付き合いも長いしね。っていうか気づかれてないと思ってる方が不思議だと思うよ。あ、はあ、もうムームーちゃんも全く気づいてないみたいだけど。 よすみお前って時々まあまあ容赦ないよなうんそう<笑>あなんとかできないかって集まったけど不謹慎かもしれないけどでもこの状況ってあんたにとってはチャンスなんじゃないのバーガーこんなの俺が望んでる未来じゃねえよ<笑>そうよね そう言うと思ったでもクゼのそういうところ嫌いじゃないわよまっすぐって書いてバカってルビがついちゃいそうなところうっせえそれにしても一夜の話四隅はどう思う千年杉の伝説正直なところをただの伝承とか言い伝えおとぎ話の一種だと思ってたけどうんでもあの二人の状況を見ると信じないわけにはいかないかな そうよね願いとその代償か一夜があったっていう神様に会ってみないとどうしようもなさそうだけど私もそう思うでもどうやったら会えるのかなそれに会えたとしても子猫の時は久世君は会えてないんでしょああ一夜もなでも今回の件で一夜は会えたんだから なんか条件とかあるんじゃねえかなうんでもさそもそも望む未来を選び取れる願いが叶えられるっていうその話がそのまま本当だったとしたら説明がつかない部分があると思うわよどういうことだうん何かを犠牲にしてでも望みを叶えたい人間なんてきっとそれこそごまんといるでしょもし本当に何でも願いが叶うんだったとしたら。 あそっかここはその願いが叶った人がいる世界線の上にいるはずってことだよねうん人間ってほら欲深いからさきっと何度もなるほどなもっと問題にも話題にもなってるはずかうん富木川町で有名って言ってもせいぜい七夕とかエマとかサンタクロースのレベルの話だもんね 誰も本気で信じてはいないとは思うよね。本当になんでも願いが叶うのならこんなものじゃないんじゃないかな。だよな。誰も本気でなんて信じてねえよな。俺だって自分の目で見てなかったら絶対信じてなかっただろうし。でも見ちまったからな。千年過ぎの話自体は間違いないと思うんだけど確かに何でも願いが叶うっていうのは。 考えにくいか何か千年杉の伝説にヒントがありそうだけど確か神様が人間の心に興味を持ったって話よねそもそも人間の心って言っても幅が広すぎじゃないそうだよなそれにそもそも猫の時は俺も一夜もその神様とやらには合ってないんだぜ、うん、でも今回は一夜がって願いを叶えたんだからやっぱりなんか 呼び出す条件とかあるんじゃねえかなあのさ久世君と一夜君は神主さんと知り合いなんでしょああ猫ナナ子を引き取ってもらった時になチヤ君も誘って川里神社の神主さんに話を聞きに行ってみない千年杉にまつわる伝承のこととかをもう少し詳しく聞いたらもしかしたら何かわかるかもしれないしああ確かにじゃあ決定けてね 今から行ってみましょう一夜には私からメールしておくわえっと一ノ瀬君これ朝定期券を拾ってくれたお礼のコーヒー牛乳です学級委員のお仕事頑張ってくださいみゆみえあいや ありがとう大したことはないよたまたまだしいや北条さん気にしないでくれ い, いえ い, いえただのお礼ですようんん一ノ瀬くん学校以外のどこかでお会いしたことってありましたっけうんあるよ俺はお前の恋人だったんだえっ ちょっとまたまた何の冗談ですかまったくもうからかわないでください。お名前聞いていいですか一夜。一夜君、く<笑>ん。あれあれ<笑>なんで私泣いちゃってるんだろう<笑>えっと、どうしたの 私はみゆみあそろそろ部活あるからまた明日ねうんまた明日みゆみちょっと待ってくれえははいあのさ大事な話があるんだクゼと双葉四隅も来る部活サボらせることになっちゃうけど 今から一緒に来てくれないか。え双葉ちゃんたちも一夜君は双葉ちゃんたちと仲がいいのああ。なんなら四隅か双葉に電話で確認してくれてもいい。詳しい話は歩きながら話すから。え、えっと、よくわからないけど、大事な話なんだ。ああ。とても、とても大事な話なんだ。だから一緒に、 川外神社まで来てほしいんだ。